問い、終日労液に服した後で有名交通を試むるのも決して理想的でないと思うがしかし日曜日はかえって一層心霊実験に適当せぬらしい日曜日の不利下に日曜日は我らにとりて公的な人は言われない精神肉体がその緊張を失えばその反動として 安一性が加倍し我らとしてこれを刺激して新規の現象の作成を試むることは大いにはばからねばならない。ことに物理的の心霊現象の作成には甚だ不向きで強いてこれを行えば霊媒の肉体を毀損する憂いがないでもない。なお日曜日が 不適当なことにつきては他にも特殊の理由がある。何時たちの気づかぬ環境の悪化。これが我らの仕事を困難ならしめるのである。食事の直後に実験を行うことの不利はすでに何時の熟知せるところであろう。要するに我らの求むるところは自動的の敏感性であってかの怠慢と無感覚より来るところの 単ななる受動的状態ではない刺激性の酒類を飲みながら鈍重な食物で胃腸を満たした時に必ず随伴するかのうとうとした状態我らにとりてこれ以上始末に終えぬ状態はめったにない刺激性の飲酒はある場合には物理的表現の補助となるかもしれないがそれは我らにとりて 大々的障害であるなんとなればそれは物欲にとらわれたる悪霊のために門徒を開くからで我らの懸命の努力も到底これをいかんともすることができないサークルを組織する立ち会人中のただ一人の人がそれであったためでもしばしば万事追放に着せしむることがないではないこれを要するに 日曜日は心身の安逸と過度の飲食からくる無気力無感覚とが伴いがちであるから心霊実験にはあまり面白いとは言われないのである。とい食物の欠乏からくる心身の衰弱はいかに節制第一我らの推奨するところはただ節制の一言に尽きる。 肉体が食物の補給を必要とするはもちろんなれどただそれが完全に消化した上でなければ高齢実験を試みてはならぬ次にまた精神肉体が睡眠を求め休養を求める時にもまた疾病苦悩に煩わされている時にも我らの認可を受けた上でなければなるべく高齢を差し控えるがよい 同様に肉体が食物で充填しきっているときも、とにかく下級霊のために剪定を打たれがちで甚だ困る。かの物理的心霊現象でさえもがそうした場合に起こるのは、害してお粗末で生命優雅の要素に欠けている。いずれにしても極端に走るのが良くない。断食のために、 消耗しきっている肉体も少しも使いよいとは言われないと同時に、段位飽食によりてエゴエゴしている肉体もはなはだ面白くない。ともよ、もしも我らの仕事を容易ならしめ、最良最上の成績をあげんとならば、すべからく高齢界には、肉体が健全円満で感覚が 敏郭で、その上心が受情的である理想的な一人物を連れて来たれ。その時は予想以上の華々しい仕事ができる。さらにまた、サークルを組織する立ち会人たちの気分が十分調和していてくれれば、一層申し分がない。高齢会の席上に出現する林校でさえもが、 右に昇るごとき、好条件のもとにありては、青くさえわたって煙がない。これに反して条件が悪ければ、その光が鈍く汚くくすぶっている。中。当時、モーデスの高齢会には、たくさんの輪光が現れ、好条件のときには、その色が透明で青みがかった黄色であり、光らざるときは、 赤ちゃけて、くすぶっていたとのことである。